I'm a chicky chicky chump chump. i chicky chicky c u m p c u m p chicky chicky c u m p c h i c k y chicky c u m p chump. i chicky chicky c u m p じは<音楽><音楽><音楽>はい、い、こありがとうございました<音楽>あれでは、ちょっとプログラム<音楽> 変更がありまして、この後、タコヤサクレーシにあります。神川花しぶになります。よろしくお願いします。寒い寒いですね、えー。だいぶ日が落ちてきたので、寒くなってまいりました。えー 私たち最後の演武になります、そして今年最後の演武になります、えー、上川花しぶきを踊らせていただきます。